渡さん、ももちゃんがいよいよ譲渡会にデビューです。です<笑>どんなお気持ちですか？<笑>えー、やっぱり早くもらってほしいですね。多分今週は無理だと思いますけど、まあ一ヶ月内外で決まると非常に嬉しいです。<笑>どんな人に決まってほしいですか？こ、まあ、れは私みたいな人ですね。<笑> <笑>えー、あのひ、ー、げが濃くて<笑>まああのー、犬好きの人だったらどんな人でもいいですけどで死ぬまで飼ってくれる人それを約束していただける方他にはありません。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 個性に合わせてトレーニングします。豚吠え、トイレのしつけなど、何でもご相談ください。日本ケアバッグ業態。猫は。まだ開催一時間半前の犬猫里親探し会会場。こんにちは。 お早いですねよろしくお願いします早くてびっくりしました<笑>これぐらいに来ないと<笑>準備が間に合わないこのワンちゃんが、ね、こんにちはももちゃんは新しい飼い主さんと出会うために今日から里親探し会に参加しますいろね。お水飲んだらいいや。 ももちゃんを引き取り世話をしている和田さん開催のお手伝いをしていますホン、まあ、ここトだ。 してるね。つけがいい。しつけがい い, <笑> し, つけが い, い<笑>しつけがいいというか、本当きちんとしてるね。え、しつけ入れたから？い や, いや、全然引っ張りないんですよん。最初から。元元でもなんか体格的に四国犬系のなんか。動物病院の先生もね、これ多分八分の1か十六分の1か四国犬入ってくる。でしょうん？顔つきとかね、体格が、うん。おとなしいですね。おとなしい。あ、実家。 しつけ入れてるんだ元々 ね, 何ですかねまあ性格もあるからわかります な, なんかだってあの普通もし入ってなかったらあの散歩が怖いっていうのもあるしあのまあ引きが強いとかこの子みたいに<笑>ちょっと例題はあるんですけどあのちょっと大きなやっぱり、うん、そう、うん、あの こういう反応がちょっとね、出 て, てしまったら大丈夫なんです。で, すでもこううまくこう散歩できてないですよね。怖いこう新しいところのこう尻尾がね、うんうんうん、だからあの子なんかちゃんとしつけが入ってるんじゃないかな。飼い主は絶対いたと思いますよ。<笑>しつけもされている様子のモモちゃん、新しい飼い主さんは現れるんでしょうか。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 今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています新しい飼い主さんにいい印象を持ってもらえますように 5晩1時間半ずつ散歩をします。モモちゃんはどこで迷子になっていたんでしょうか。動物愛護センターのホームページを見てて、このモモが保護されたということで、あの掲示されてたのを見て、うーんとちょっと考えたんですけども、何かそのピンとくるものがあって、あの悩んでるところに。 あの愛媛猫 の, の会のある会員の方と同じ話になりましてこれはもう引き出すしかないなということで引き出して私が世話をするような形になりました桃ちゃんはどういう状態でどこで見つかったんですかえー、とね四国カルストのメズル荘周辺をうろついていたようでそのゴールデンウィークあたりからなんですけれどもこれはあの東京から出張で四国カルストに来た方が ある掲示板にあの迷い犬がいるということで投稿されているまあ言うたらそれがきっかけみたいなもんですねそれで保護されてそうですねということではいそのまま愛護センターにおったらもしかしたらもう今頃はもうすぐ殺処分1週間後には、えっと、9月3日に熊高原町からその動物愛護センターに移送されたようなんで だからそれから一週間後ですねなるほど、ね、殺処分ということになるとはい、あ。まあギリギリのタイミングで引き出したということですね引き出してももちゃんに実際会ってみてその瞬間どうでしたかやっぱりその人慣れしてるっていうまあもうすぐ分かりましたね、はあえー、それであの威嚇されることもなく、ええ、はい、吠えられることもなく、うん、まあちょっとあの あの初対面だったんでちょっと引くところはありましたけれども、うんうんまあ、連れて帰りましてもう翌日には家の中で話し合いですあお家の中で、はい、へえお家の中での様子はどうでしたかいやもう1年も2年もうちの家にいるような感じですね<笑><笑>存在感そうですもう先住犬を差し置いて<笑>うん、うん、あの人が通る通路にでんと寝転がってます<笑> 家族にみんなに「邪魔だ邪魔だ」って言われてますけどねそうでしたかなんか不思議とその人が通るところに寝っ転がるんですよね、うんうん、<笑>まあすごくいい犬だと思いますね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 猫は。おはようございます。和田さん、ももちゃん、あのトライアルが決まったそうで。そうですよこの間の。おめでとうございます。この間の日曜日初参加で。初参加で。初参加で。ビギナーズラックとい う, かそうですよ、ね。<笑>よかったね、ももちゃん。ね、あら、ということは今からこれはラストラン。 そうです<笑>散歩そうです、ね、ちょっとついてていいですかどうぞうわお願いします、えー、今どんなお気持ちですか、ねまあ、それより先に狙ったように来ましたねね、びっくりですよね本当ちょっとどんな方なのか今日はちょっと密着させてくださいはいわかりました連絡取っていますは、はい、お願いします、はい、ももちゃんよかったねえ、いつも散歩してるコうすごい最後になるんですかそうですええー、え 何回かその愛媛のこの会の譲渡会に来られてたようなんですけどねピンと来るがいなかったとご縁がなかったそうですね、うんうん、ももちゃんねもう大人のワンちゃんなのに、まあ、そうですね1歳もう政権でその初参加で決まるなんていうのはまず私らも私も何回か何年かあそこでえとお手伝いしてますけど初めてですね はい、どういううお気持ちですか今うーんなんかすごくその人慣れした犬 で, で優しい犬なんですね。ももちゃ ん, うんそれで、はい、あのこれ以上飼ってると、はい、あの愛着が湧いて手 放, せ手放せなくなるような感じなんで、うんうん、もう今がもう一番いい時期にトライアル決まっていいなと思ってます。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 じゃん、和田さんに一言どうぞ。ありがとう。<笑>ねえ、よかったね。はいはいはい お父さん一緒に乗るはい。後ろに乗る<笑><笑>はい なかなか入ろうとしないももちゃん。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 こんな家とは思いもよらなかったです。どんな家だと思ってたんですか。あのもっといい家かなと思って。まあそれは冗談としてご紹介いただいていいですか。こちらがあの、えー、先月の25日にあのトライアルをしたいということであの声をかけていただいた笠松さんです。笠松さん、はいはい、笠松さん、はい、どうも初<笑>はじ、い、めまして。よろしくお願いします。 あの笠松さんどういうきっかけで今回は も, もちゃんをトライアルしようと思われたんですかあの僕が犬が欲しくてあの和犬を探してたんですよ。はい、で雑種とかあの純血種とかはこだわりがなかったので、うん、いろんなとこで調べてる間にホームページであのももちゃん見てで会いに行きました。はいはい、行ってみてみ 実際どうでしたかいやもうすぐやったですねえ<笑>写真で僕と家内と息子はもう OK やったんですよ、はい、かわいいねと写真見た時点で、はいはい、でもう行って見たのはもう立ち振る舞いだけだったんでえもう即いいねえことでへ早かったですよね、うん、あのー、5分ぐらい5分か10分<笑><笑> 多 分, 10分もかかってないと思ほ、ねえー、ですぐあのトライアルの手続きしてもらってほんであの子どもさんにも散歩してもらってほんでまあ子どもさんにもどうも馴染んでもらってたよ う, うまあ今日はちょっとねまたあの1週間経ってるから何とも言えませんけどす、えーまあ、すぐ慣れると思いますよ、はい、ももちゃんの決めて会ってみてうんと思った。 最終的な<笑>全部です。全部、はい。なんか恋人同士のあれみたいな感じになってますけど、あそうですか。はい、じゃ あ, あのこれから。 ももちゃんとの暮らしがもう家族の一員としてそうですねあの、まあ、犬飼う醍醐味とやっぱは散歩やと思いますので、えー、朝晩の散歩を楽しんだりとか、えー、あとキャンプ一緒に行ったりとか、えー、山歩きしたりとか以前もワンちゃんをお買いになったことがあるということ で, そうです、ねはい、うもう慣れてらっしゃるワンちゃんの飼うことには、うん、なれ、うんう、ね、抵抗はないです、ねうん。はい なんか散歩する点とかいろいろこう申し伝えることはありますかそれは特にない1時間半しろとかああ、それはね<笑>あの1時間半息子さんも一緒にしてもらって、ええ、ちょっとお腹を引っ込ませてもらってずばずば言う人ですね割り優しそうだけど、ねはい、あの和田さんが1時間半かける朝と晩散歩されてたということですが、はい、そうですね負けないように。<笑> それぐらいはしてあげたいと思いますね、えー、本当に、はい、なんかもうお顔からしてワンちゃん大好きっていう感じですね<笑>和田さんそうですね、えー、好きなんですか大好きですね、えーはい、ワンちゃんのどういうところが好きなんですか愛情かければ答えてくれますんでねんそれがいいかなと思います、はい、あのモモちゃんはあのちょっと四国カルストで発見されたとい う,、はい、うストーリーがあるわけですが、はい、そういったところはどうですか んなんでねあんなとこおったんかなと思いますけどまあうち来て幸せになってほしいなと思いますねはいじゃあ息子さん孝太郎君新しい妹さんができました<笑>どんな気持ちですか今武藤君友達どうですかワンちゃん見て ええ。ちょっと恥ずかしいです。ね、何。答えれない。答えられない。これ。はい。あ、答えられないほど。可愛 い, い。ああ、いいですね。子供さん、どんな様子で今日待ってたんですか。もう、まだかな、まだかな。で、今日よって言ったらさ、さあ、ほな、やったーっていう喜びをやったんですけど。えー、そうなんですね。 恥ずかしいみたいですねな。か, <笑>分かりました。あの今はももちゃんっていう名前ですけれども、はい、名前とかどうされますか。いや、実はですね、あの変えていいんやったら、うん、もう決まったんですよ。えー、じゃ、じゃあここで。いいですか。そんなのはもう、も新しくなる、あの飼い主になる方がまた決めればいいことですから、はい。じゃあ、じゃあ、じゃあ、孝太郎くんから発表してください。<笑>ももちゃんの新しい名前は。歌です。歌。 歌っていうのは。えっと、子供が柔道をしよる関係で、ええ、あの。そうですね、阿部歌選手から。あ柔道選手に。はい。はあそうなんですね。感、は、じ、い、でいくんですか。そうですね。感じでどう書くんですか。えっと、ごんべんに寺かな。はい、えああ、はい。いい名前じゃないですか、<笑>和田さん。そうですよ。ねはい、泣いてます。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 じゃあ歌ちゃんに何か声をかけてあげてください、はい、そこでずっと見てますけどおい上がっておいで<笑><笑><笑>上がっておいであの顔を見ながら、うん、まああ の, の一生懸命頑張ってあの家族の一員に迎えてもらってねワンワン<笑><笑><笑>じゃあトライアルスタートですけれども、はい、じゃあ 一言、うた ち, ちゃんに。はいうたちゃん、これからよろしくね。うたちゃんはこれから、このお家の中でもいられるってことですか、それと、うん、そちら。犬小屋。になるんですか。できれば、一緒にしたいんですよ。猫ちゃんと。はい。はい。仲良くさしたいんですけど。ええ。で、肉、うそうです、肉食はもう好きなところに。 一緒にも寝たいなと思うし今まではどうしてたんですか今はもう好き放題です<笑>、はい、もう話が、家の中で話があるですね あ,、はい、あの悪い癖とかないですかそれはないですね、今のところわが物が、ね、あのでそれは、あの人が通るところに必ず寝る<笑>だからこういうところそこのキッチンの入り口のところとか 扉のあるところ。とかなんでか知らないけど。く う, うと、猫と、折りがつけば、もう、自由にさせてやりたいなと思うんですけど。ト, トライアルっての、一週間ぐらいですか。いや、あの、政権ですから。はい、あの、一ヶ月ぐらい。一<笑>ヶ月でも二ヶ月でも構わんので、その、猫との相性を見て、いけると思ったら、返事くださいみたいない。 ただ一ヶ月二回使ったらもうが移って話せないですよ。まださんもこれ以上一緒に折ったらもう話 せ, る、まあ、話せなくね。ああですよね、えー。ということで、はい。猫ちゃんとはどうやって合わせますか。とりあえず二三日は玄関で追ってもらって徐々にバリケの中に入れた状態で猫にちょっと合わせてみようかなと思う。 まあ、それ猫がそこにおるからあの1日に1回か2回ぐらいでもこの辺ちょっと連れて行ってみてああああ様子見せて、うんはい、ガラスがあるから、ねはいあのー、外で合わすようなことにはならないから、はい、そういうのでやっていったら少しずつ慣れるんじゃないかなと思、はいますけどねまだ半年ぐらいなんで大丈夫やと思うんですけどね6か月ぐらいそうなんですよ い走のバッグ持ってみ涙だってすうや。 <ス><笑><ス>またはいありがとうございました。<ス>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 また見てね